天心向かいのためになるラジオさあ今日は特別なコーナーですなんと配信日である11月19日は南崎さんの26回目のお誕生日です とといいうことで、うん、はいえー、まあまあねいろいろこっちもね、うん、お祝いしたいということで も, うもう企画がもう目白押しでございますので早速参ってもよろしいでしょうか、はい、スペシャルコーナー、はい、南岩尾のコーナーナうわーありがとうございますやっぱり誕生日といえば、うんはい、こちらのコーナーじゃないでしょうかいきましょうバースデープレゼントのコーナー さあとということで、はいはい、今回、えー、南さんの誕生日プレゼントなんとこちらためらじに関わってるスタッフさん全員が、うん<笑>えー、計7名がプレゼントを買ってきてくださいまし た,、えー、ててました7つも持って帰っていいんですか今日そうです、うん、あ帰れるかな<笑>、はい、いや本当にものによってはね 帰れないパターンありますよねも う, 多すぎてそうなんですうわそれを7つ用意しまして、えー、なんと一つずつ開封していただき、えーえー、後々南さんにはこのよかったプレゼントランキングを作っていただきますわっ怖っわ、はい、かりました怖いですね自分のが最下位とかだったらちょっと悲しいですねむちゃくちゃ悲しいですよね、うん、そのんていうんですか本編では「おい!」とは言いますよ、うん、ただ家に帰って「毎回かもしれない」かって<笑> <笑>えね、でもなんか向井さんとかネタに走りそうじゃないですか、うん、いやでもこういうのは僕絶対にプレゼントはネタに走らないようにしてるんですよえなんかでも前すっごいしょうもないもしょうもないすっごいしょうもないもんくれたのも本気だったかもよ、うん、<笑><笑>なんか唐揚げグッズとかっ て, してるあれは本気だったかもよ私なんか投資はやめとけみたいな本もらった気がするあーああ、ね、あれも本気だったかもよ<笑> いいでも今回はもう本当に、はい、だからそういうちょっとどっちに転ぶかなじゃないガチでいいものを本当にスタッフさんも当然須崎さんもそうですよね全員選んだんでーありがとうございますだからこそこのランキング楽しんでいただければなと思います、うんえー、さあそれでは早速あちらの南さんの後ろの方に用意してるのが全てのプレゼントですさあ何ですかはい食べようリボンーーマ リボンウォーマー。なんですか、これ。なんですか、リボンウォーマー。説明一応あるんですよね、か、かれた場合のね。リボンウォーマーって何ですか。ごめんなさい、もぐもぐしてます。<笑><笑>私ももぐもぐしてるけど、読めはしますよ。これ開けた方がいいですかね。確かに。はい、リボンウォーマー。羽毛を使ったウォーマーで、足首を優しく包みます。羽、え、毛、ー、なので、軽くて、とても、つけてるのを忘れるぐらい、足首だけで、ね、なく。 手首は二つくっつけて首も温めることができる万能なウォーマー。えー、ということですね。なるほど。年々冷え性になってるので、っ首につく場所は、ね、温めるといいですよね。そうでう、ねうん、ええー。もう使ってるっていうのも。温 か, かそう。すごいふわふわです。ふわふわで。うんうん、ふわふわ。ふんふんええー、ありがとうございます。ありがとうございます。ミール。<笑><笑>誰なんだろう。誰なんだろう。 えー、さあということで7つ出揃いました、えー、さあそれでは順位の方、えーえー、ではこれむずいかなどの順位からいこうもうでもこの感じだったらもう最下位からでもいいぐらいだね、うん、最下位からですか、うん、全部良かったからこそ確かに、ねうん、確かにさあそれでは南さんこれまあ最下位っていうのはむずいかもね、うんうんうん、むずいかもしれないですけど同率最下位とかでもいいんですかねでもいいですよはいじゃあ決めましたはい 再、え、会、ー、は。はい。再会はリボンウォーマー。リボンウォーマー。なるほど。<笑>まあまあ明らかにテンション上がってる。<笑>わかりやすかったですもんね。ウォーマーですか。うん、なんですかリボンってみたいな感じリボンとウォーマーなんですかこれ。<笑>あの形<笑>これなんですか<笑>、まあ。なんですかって言われたらそのつけてもないですからね。 そ、ね、う、ほら、あ、あんまりこうリボンとか大きい、こう可愛らしすぎるのなんかあんまつけなそうだもんね。そう、そうですね、うん、なんか。まあ、家でつけるようなやつなんですかね。うん、そうやってね。こうやってね。化粧だったらみたいなことかもしれませんね。<笑>ももこんなに、人って苦笑うんだって。苦 <笑>, 笑ってます。<笑>でも、これ、あの、うちの猫がすごい多分好き。猫にも。<笑> 猫 の, 猫のおもちゃになります<笑>まあ7位ということですね、うんはい、え向井さんは僕リボンをおもちゃです出た出た一万センスないんだ最悪だマジ<笑>で最悪だ<笑>パーソナリティがウービとどめだ